そうするとねほらさっき触った時より背中柔らかくなっているのかりますかえっ<笑>あまり分かってないかないもう疲れてる疲 れ, 疲れてますか疲れきってる<笑>まあ柔らかくなっているんですねということはま あ, あの足の疲れから上がってくるよっていうことがわかるんですねで今からねしっかりね背中緩めていきますね<笑>こんにちは門前生体三つのですまたこの音声で編集をしていこうかなと思っています 今回の方は、えー、そんなにね背中ではね痛がらなかったんですけれども、えー、こんな感じでね普通にね、えーえー、背中を押さえるようにしてます何で音声に変更していったかっていうと実はコメントをねあの字幕を入れるのって意外と大変なんですよであれがね時間がかかりすぎるので、えー、ちょっとね編集が追いつかなくなったりとかマサトの編集動画が多くなったりしたんですねでこうやって話をする手で 作っていけば全然いくらでも作っていけるのでちょっとね今回からねこれでチャレンジしていこうと思っています硬い人というのは実は結構ね抑えるとね呼吸がしにくくなるんですねなので硬すぎると本当に呼吸がしにくくなりますで今押さえている場所肩甲骨のあたりになるんですけれどもこのあたりがねとっても硬くなる人多いんですよ そうあの肩甲骨のちょうど付け根の部分でこいつが硬くなると、ね、息がしにくくなって呼吸が入れにくくなってきますなので、ね、ここを緩めてあげると、ね、とっても、ね、体が楽になってきてくれます少しずつ降りていく と,、ねこのえー、とちょうど、ね、胃も今、ね、少しずつ降りていってるんですけれども胃の裏の辺 り, りが特に硬くなる人って多いんです実はここって、ね、え詳しい話をすると 腰椎と胸椎の変わり目胸の骨と腰の骨の変わり目の場所なんですね形が違うんですデコボコみたいな感覚で、えっと、形が変わっていく場所なので全然違うんですよねヒールと運動靴みたいな全く違うものがかみ合っている場所になってくるのでどうしてもストレスがかかってくる場所になるんですすると革靴と運動靴みたいな全く違うものが 噛み合わさっているようなな場所なんですねだから今押さえている場所というのはとても硬くなってしまいやすいんですえっとねここがね胃の裏のあたりのね、えー、肝臓の裏あたりなんですけれどもここがねめちゃめちゃ硬くなる人が多いんですって特にね左側っていうのは対人関係のストレスがかかったりするとどうしてもここがね硬くなってしまう場所なんですねだからね私ねここはもう し, しっかりもうエ ン, エンドレスに押さえていきますななんでかっていうと耳か耳ら 肩甲骨肩にかけて入ってきてここにたまってしまうんですよしっかりやらないとね本当にに、ね、なかなかね腰痛とかが取れないんですよねで肩こりもねここの部分を取らないと取れないのでしっかりしっかりしっかりとね抑え続けますでここね本当にねさっきも言ったように形が違うんです腰椎と胸椎というのは丸と三角みたいな感じで全然違うようなものが出来上がってるのでそれがつ、えー、繋がってる場所なのでどうしてもね負担がかかってしまうんですよ ここってね本当にね昔の人を曰く「イのムツ球」とかいうことわざとか、まああ の, 壺の押さえ方があるんですが背中のこの3箇所このねところっていうのは、ね、本当にね硬い場所が多いんですだから昔の人たちが残してくれた言葉とかってすごいですよ。 で昔の言葉で残してくれる言葉ことわざっていうのが1つありまして、図鑑即熱っていうのが、ね、昨日もねツイッターでつぶやいてたんですけれども、まあ、ブログにも載せてますからよかったら見ていただければもっと詳しい話は書いてあるんですがえ足元は温めた方がいいんですが絶対温めてください昔のことわざで図鑑即熱ということわざがあります。 これは何かって言ったら頭を冷やして足元をしっかりぬくめてあげると体の調子を崩しませんよということなんですねなのでいくら寒いかもしれない暑いかもしれませんが足元はしっかり温めるようにしてあげてくださいそうすることで、えー、体の調子は絶対に変わります私も今今ねね室温が、ねえー、今このの編集してている部屋っていうのは 室、え、温、ー、17度ぐらいの、ね、寒いところで上着を着ながら、えー、足元は、えー、ヒーターで温めてますこんな感じでしながら、えっと、足元を温めながら、えー、編集をしているんですけれども私ね、えー、例えば他に飛行機とか、えー、新幹線なんかに乗った時なんかもか、えー、寒い。<笑> 足の方がきつかっ た, 足, かった、はい、足の方がきつかったお晴らしい痛いけど足の方がきつかったただただ<笑>そうなんですよだからね大体皆さん足で叫んで背中はねちょっと呼吸しにくいとかねあそうそうそんな感じですね時期だったら 膝掛けを持っって行ったりしますもしくは膝掛かけがない場合は上着を脱いで足元にかけたりとかねそんなことを必ずするようにしていますそうすることでね調子が狂いませんでまだ私はもっともっとできるんだっていう方であれば 足, 足を締め付けるタイプの靴下またはタイツを履いてあげると調子が悪くなるのを防ぐことができますこれはね私のも門前世代20年の歴史からの、えー、ことです ち, ちゃんとした実績を見てます足元を温めてぬくめてあげることこれがね体の調子をねよくします本当にやってくださいあの私ねうちの店に来てこと細かく言うんですけれどもまず1回風呂に入れ毎日10分は最低に入りなさいというふうにお伝えしてますさらに、えー、お風呂に10分入り方なんか中田先生の動画も見ても思ってたんですけれども 初めは38度九度ぐらいのお風呂を肩まで5分入ってであとは、えー、半身浴で10分入るそれが一番良い入り方だそうですのでそれを参考にしてみてください私も必ず最近はお風呂に使ってあの10分前まで10分だったんだけれども今は15分入るように浸かるようにしていますであとは、ねえー、皆さんは結構、ね、何になったら先生健康になるんですかとかよく言われるのでこの動画でも残しておきますけれども あとは散歩30分から1時間ぐらいの散歩をしてくださいこれをすると、ね、絶対調子がくなりますあとねもう一つね調子が良くなる方法としては軽い運動軽い運動で一番いいのはラジオ体操ですこれをね毎日続けられているとかなり体調が良くなりますその2 3つお風呂に入ること散歩することラジオ体操することあとも文字できるのであれば足を締め付けてあげること 足を締めつけるのが苦手だったらふくらはぎを締めつけることもしくはふくらはぎをもみなさいという本を読んでみたりとかねそんなことをされてみてもいいと思いますって言っても実はねこれね私ね全然そんなこと言いながら私ね全然ね悶絶生態をやってる最中っていうのは絶対にね下にね体スとか吐きませんなぜならば汗だくになってもうびっちゃびちゃになるからですだからねあの 私, 私 は, はですよこのだって 部屋の温度17度にするような人間が、えー、汗びちゃになるから嫌だって言って履いてないんですからただね普通に外で出るときとか普通の一般の仕事をされてる方だったらこんだけ激しく動き回らない仕事だったら絶対にね下半身の、ね、温めてあげてください絶対やった方がいい、えーメリえー、私はねあ、えー、何モンベルさんの回し物ではありませんが何メリノウールの薄着 薄, 薄いやつとかを下に履くことをおすすめしますあれねものすごくね快適なんですよなんでかっていうと山メーカーなんでモンベルさんっていうのは汗対策をしっかり考えられてるんですねヒートテックは汗を熱に変えるので若干ね発熱性が違うんですよ本当にね発熱性が違うので、えー、何 ヒートテックもいいんですけれども素晴らしいんですけれども汗を逃がさないので汗びちゃになって逆にね体がね冷えちゃうんですよ、えー、山メーカーの本気のやつっていうのは汗を逃がした上で保温をしてくれるので全然ね、えー、構造が違うんですねな何街中でいてる分にはヒートテックも素晴らしいものです確かに全然違いますが山メーカーは 汗を逃がした上で保温効果を高めてくれるので全然違うんです言ってること分かるかな<笑>素材が違うみたいな感じです、まあ、ですのでできたら自分の体にお金を投資することができるっていうんだったらちょっと高いけど、えー、山メーカーの。 モンベルが一番安いのであの買ってみてください<笑>って言いながらねノースフェイスを着てる私ってね誰だよって思いますけどねまあそんなもんですモンゼスタイにツノブなんていうのはだからねこのね、えー、そんな風にやってみてくださいで今押さえてる肩甲骨のところっていうのは右側っていうのは、えー、時間に追われたりとか気圧の変化とかに追われたりとかするとこの辺が硬くなったりとかしやすいですね。 おお送り届けてきた、えー、門ん絶生態なんですけどそろそろ10 分, 10分何意味するか分かりますかそう YouTube のいいきりころですよね、えー、ここまでお付き合いありがとうございましたさ果たしてここまで見られているのかも私には分かっておりませんが、まあ、こんな感じでねも絶生態はみつのが喋りまくる動画に変化します、えー、ついてこれない人はもうついてこなくていいですからどうぞついてこれる人だけ楽しんでくださいどうぞよろししくお願いいたますチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします じゃ本日の出会いミツ三グでした。